なんだ僕はずいぶん舐めてくれたようだな。デンペにジュンなぜ番号が番号ぐらいどうとでもなる。俺を避けてんのかいや、忙しかっただけだ。言われたことだけやってりゃいいんだ。わかったかはいはい。了解です。いい返事だ、カール。マーケット街の真ん中にあるドーナツ屋に来い。ようカール・ジョンソン !CJ! ーくっこっちへ来いよ 座らせとやれよバカやっと顔を出してくれたなお袋の葬儀とかで忙しくてな言い訳はどうでもいいプラスキ巡査はお前の態度が気に食わねえとさはっきり言うからさいいかお前は俺たちのものだ俺たちがお前にクソしたら神様にクソされたと思えわかったか 分かっといたほがいいぞその通りだよし仕事の時間だふざけた野郎がいる受賞を渡せプラスキー役を打って経過の殺すような男だお前にみたいになる。俺たちとは懸念の中だその野郎が二度ともてに出られないようにしてくれ分かったら行け